スプレーでお花紙を染めて作る、グラデーションが美しいアジサイです。まず、細長いお花紙とワイヤー2本で、花の茎を作ります。土台の中身にするお花紙2枚を重ね、適当に屏風折りにしていきます。 真ん中に切り込みを入れ、長さ20センチぐらいのワイヤーを引っ掛けて、ぎゅっとねじります。2枚重ねになっているお花紙を広げたら、お花紙をつぶさないように手の中でふわっと丸めます。土台を包むお花紙の上にワイヤーが上になるように置き、根元に水のりをたっぷりつけます。 そしてお花紙でふわっと包みますワイヤーと初めに作った花の茎を一緒にフローラテープで巻きますそれを手のひらに押し付けるようにしてキノコのような形にします花びらにするお花紙を2回三角に折ったら裏返し 端を折り曲げます三角を広げると大きな正方形ができているので細長く2回折りますはじめに折り返した部分が少しはみ出しますこれを4つに折ってはみ出した部分を切り取ると小さい正方形ができますこれを折り目のところで切って4つに分けますその1つ分を三角に折りますこの時 色の違うお花紙の切れ端を挟んでおきます。それをさらに三角に折り、片方ずつ三角に折り返します。挟んだお花紙が利き手側にくるようにして、型紙のように切り取ります。色がついたお花紙があるところが中心ですので、ここを開き、両側を持って十字の形になるようにギュッと折り目をつけます。 これで花びらが5枚できました。全部で20枚の花びらができます。花びらは土台の真ん中から貼っていきましょう。水のりをつけて花びらの中心を貼り付けます。花びら同士少し重なり合うようにしながら、周りへ周りへと貼っていきます。全体を貼るのに20枚使いましたが、 花びらを張る間隔や土台の大きさによって枚数は前後します。今回はプリンターの詰め替え用インクマゼンタを水で薄めてスプレーしました。何回かをして出具合を確かめた後、少し離したところから花全体にうっすらと色がつくようにスプレーします。 花びらが濡れたままにしておくと、ペタンとなってしまいます。花を下に向けて、完全に乾かしてください。花の中心の丸いところを作りましょう。発泡スチロールビーズがあるときには、液体糊やボンドで貼りましょう。絵の具を使ってもできます。チューブから出した絵の具を綿棒の先につけて、 花の真ん中に押していきます茎のついた葉っぱの作り方は詳しく説明している動画がありますのでそちらをご覧ください。 フローラーテープを使って、葉っぱをつけていきます。葉っぱ2枚で花を挟んだら、フローラーテープでしっかりと固定します。そして、下へ下へと巻いていきます。最後に、ワイヤーを曲げて、葉っぱの形を整えれば出来上がりです。一輪挿しでも綺麗ですが、 たくさん作って飾るととても豪華になります。色や飾り方など、お好みで作ったり飾ったりしてみてください。